あっじゃあ出来上がりじゃないんだ。<音楽><音楽> 「この日も晴れてたかったか」<音楽> で、発回目を迎えました。えー、第1回生の7月の1格に行われました。水災が3月の11日でしたので、約1ヶ月後、えー、周りはね。いろんなものがえー。延期だの中止だのというこの前のね。祭と同じような状況でございました。このころの写真いろんなものが中止にないろんなものが延期しなり、それこそね。 我々の鹿児島市はですね、えー、4月間を待つにですね鹿児島市まつりということがありますがこの鹿児島市まつりが予定通り結構しますという判断を踏まえて私たちのよさこい応援団も早めにやろうと第1回をやろうということで約1ヶ月から4月10日に、えー、ここで第1回このよさこい応援団の声をあげましたそれからですね毎月1回 中にはですね、大雪、台風で潰れた回もありましたがほぼほぼ毎月1回やらせていただいて4月の10日から数えて今日で100回、えー、たくさんの仲間たちがね、この他にも今日もいろんなところでまだね、えー、お祭りなど仕事の人もいらっしゃいますので、えー、仲間の中では来れてないと思います。けどもね、ね、えー、我々のしてただきそ のために足止めをさせていただきまして本当にありがとうございます<笑>そしてお買い物のお店長で、えー、構いませんが、えー、募金をもう一つよろしくお願いいたしますこの募金箱に入ったお金は全額角気仙沼に持っていきます我々は一切もらいません道の駅のスタッフにお預けいたしまして全額お渡しいたしますので皆様方れれのご協力よろしくお願いいたします 今ね、選、え、手、ー、買い溜めなどをしてですね台風以外に、えー、合わせてもらいたないように買い溜めをして、お財布の中けでねちょっと寂しくなっているのもいかもしれませんか被災地はもっと大変です山田に仮設住宅で暮らしている方々もいらっしゃいますでですのでね、そういう人たちがいち早く我が家を持って温かいお布団の中で眠れることころと この八坂井応援会東日本大震災大ャリキュイン部を行っております皆様方も少しずつのご協力これからもよろしくお願いいたします<音楽>はい、ありがとうございました午前中で、えー、途中雨も降りましたが、えー、なんとかね、土砂降りにはならず、えー、皆様方のね、熱い思い